みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。みなさん、アコギでスラム奏法をしていますかということで、まあ、この動画は2013年度版スラム奏法の魅力と題しまして、近頃僕がやっているスラム奏法 の, このアレンジネタだったりとか、なんか応用の仕方だったりとか、まあ、フレーズだったりとか、そういったものをです、ね、ご紹介させていただきたいなと思います。<笑> まあ、スラム奏法をご存知ない方のためにちょっとご紹介させていただきますと、スラム奏法とはこの、叩きながらいろいろ弦を弾いていったりとかするようなテクニックです。ちょっとやってみますと。ワン、ツー、サン。 パーカッシブな雰囲気をすす。る法でで、ございますで、まあ、このスラム奏法を始めたのは、僕が始めたのは3年くらい前、まあ、2年半ちょいかなくらい前なんですけれども、そのときにも何本かこの動画をアップしておりまして、でそのときはどっちかというと目的としてはあれなんですよ。そのスラム奏法ってすごい情報量が少ないんで、知っている人がいたら教えてほしいなと、どっちかというと情報を集めるための動画だったんですけれども、まあ、教えてくれる人は1人も<笑> いららっしゃらず、結局僕はひたすらスラム奏法を練習して、まあ、どっちかというと発信する側になってしまい、まあ、できるからにはもうスラム奏法 を, これを広めるきゃねと、まあ、スラム奏法を単純にすごく楽しんでいろんな人にもです、ね、チャレンジしてみてほしいなという感じで布教活動をやっております滝沢 ギ, ギター検定にも、ね、スラム奏法部門を取り入れたりとかして。 でそんな感じで布教活動をしているんですけれども、この動画もその布教活動の一環でございます。今の演奏をチラッと見て、うわスラム奏法を見たことないけど、なんかすげえ面白そうじゃんみたいなふうに思ってくれた方もです、ね、ぜひ一緒に練習して習得をしていただければなと思います。でも、今回の動画は結構応用編ですので、内容としては難しいほうに入ると思います。なので、本当にね。 今からちょっとやってみようかなという方は、僕が以前アップした初めてのスラム速報という動画をです、ね、まずご覧になったほうがよいかなと思います。そちらで基く方をマスターした上で、この動画で応用を学ぶと、そんな感じがよいかなと思います。まあ、今、既に基本的なテクニックは全部身につけたよという方はです、ね、アレンジのネタの一つとしていろいろストックしていただけるとすごくうれしいなという感じでございます。ではで、は前向きが長くなりましたけれども、行ってみましょうか。 まずです、ね、このスラム奏法というのは、その全部の弦をこう弾きながらやっていくような奏法なので、左手のミュートがとても大事になってくるんですよ。このミュートのテクニックに全てがかかっていると言っても過言じゃないくらいに。でも、うまくなると単音で演奏することも可能になってくるんですよね。どういうことかというと、ちょっとやってみると、例えば、KISS の「キスのデトロイトロ c クシティという曲とか、えーと、やってみますと。うん こんな感じでミュートをうまく使えば普通に単音っぽく鳴らすこともできると。でもここの問題点としては、音程があるパートは1個だけだと、1本だけだと、単音だとやっぱちょっとこう寂しくなるというか、ちょっと音は、ね、全体的に薄っぺらくなってきてしまうんですよね。で、それを解決するために複数のパートを演奏するとか、あと2本以上で弾き続けられるような曲を探すというのが大事になってきます。 他にも、例えばマイケル・ジャクソンの宿直、スムース・クリミナルという曲とか、いい感じです。やってみます。ワン、ツー、サン、チー。 こんな感じで、えー、と知ってる人が聴けばもう本当にすぐに「あスムースクリミナルだ」なんてわかるぐらいにその、ね、曲のキャラクターというかカラーもすごい出せててで、演奏としても成り立ってて、ね、2本の音を出してるだけでだいぶ広がりというかなんか雰囲気が変わりますよねなんかさっきからすごい雷様がご機嫌なの上ですごいゴロゴロ言ってるんですけどもあまり気にしないでください まあ、同じような手法で複数のパートを演奏するというのもまた面白いかなと思います。同じくマイケル・ジャクソンでビリー・ジーンという曲があるじゃないですか。ビリー・ジーン。ちょっとやってみると<音楽>。こんな感じの曲。これだけでも別にいいっちゃいいんですけれども、ちょっと寂しいですよね。なので、和音を混ぜていきます。 そううするるとどうなるか。まずドラムだけで、これにベースを入れてもうビリジーンビリジーンらしさは十分出てるんですけどもちょっと寂しいなのでこれに合わせて和音を入れてあげます なんかすごい広がった感じはしませんか。<笑>ミュートがすごく難しくて、使わない弦は鳴らないように、しっかりとミュートをしてあげるというテクニックが必須になるから、すごい難易度としては難しいんですけれども、出<笑>来としてはすごく面白いですよね。 乗り越える壁ということでございます。ビリー・ジーン、どうでしょうか<音楽>また同じような手法で、スモーク・オン・ザ・ウォーターとかすごく面白いなと思います。ディープパープルの曲ですね。最初にリフだけ持ってきて、<音楽>まあ、これだけでももちろん何の曲かすごいわかりますし、<音楽>悪くないです、悪くないです、not bad, not bad, not bad, not bad なんですけども、 ちょっと寂しい。ちょっと軽いですよね。ではどうしたらいいかというと、まあ、スラム奏法をとりあえず取り入れて、面白みをまず出す<音楽>。でもこれでもやっぱりまだ軽い、ふわふわした感じになっちゃいますよね。ではどうしたらいいかというと、ベースを混ぜると。幸いこの曲は、ベースの音、ひたすら、ソの音。 弾いているだけなので結構楽に実現することができます。やってみましょう。えっ、ー、とまずリフ、<音楽>でバスドラ混ぜます。 こんなな感じのアレンジになるわけでございますどうですかねなんか音がこう重なっているのを聴いていくと、だんだ ん, だ ん, だんこう豪華になっていくのがすごいわかると思うんですけれども、どうでしょうかスモーク・オン・ザ・ウォーター<音楽>。これとまた同じような手法で、あえてその音数少ないところからどんど ん, ど ん, どん増やしていくというのもまたありですよね。僕が持っているネタとして、マルーン5のハー a r t to b l という曲があるんですけれども、最初はリフ だ, リフだけ。でリフに スラム奏法を取り入れてで、サビの部分では和音とかもグワーッと入れて、どんどん豪華にしていくというような手法です。ちょっとやってみます。こんな感じ。うーん<音楽> どうしてて成り立っいいると思いませんか。最初はリフだけはねこの寂しい感じですけれどもあえてそんな感じにするとでもこの曲は成り立っているけれどもこのリフだけで突 き, きってしまうとやっぱサビのところでどうしてもパワー不足になっちゃうんですよね<音楽>、まあ、これはこれで別にいいんだけれどもちょっと面白くないとノットバットですけれどもちょっと面白くないとで、どうしたらいいかというと12弦の「 開放とかも交えながら弾くと、そうすると、<音楽>そしてさらにスラム奏法も取り入れると、 感じでいろいいろろ広がりがり出てくるわけでございます。どうでしょうか一応、た叩く手順としては難しいことはやってないです。<音楽>左手のミュートをとうまく活用した例ということですねで。その次にまたちょっとご紹介させていただきたいのが、えー、と東京事変の修羅場って曲ですかね。普通に コードを弾くだけでもまあね面白いっちゃ面白いと思うんですよ。例えばそのスピッツのシリーとかもねこの。 れだけでも全然面白いんですけれども、その隙を見ていろいろと、ね、オブリガードとかタウン音とかもど ん, どんどん盛り込んでいくと。そうすると、またこのアレンジの幅に広がりとかが出てきて、すごく面白いなと思います。もちろん難易度が上がってしまうので、うまくこう、ね、マスターできない段階でやると、バタバタしている印象の演奏になってしまうんですけれども、まあ、そこはこう練習でカバーということです。ちょっと話が戻って、その修羅場のほうに行きますと、えー、となんだっけ。<音楽> な じ, じゃないですか、普通に聞くとでもこのあやまい間に単語を入れて好きあらば目立つ目立 つ, 目立つわけじゃないか好き、まあ、あらば花を添えるわけですおらおらおらおらって花花花が暗 い, 暗い<笑>どんな感じかというと「<笑>とのな そうすると、ね、普通にコードを弾いているだけではない、また違った面白さみたいなのを、ね、演奏している方も、聴いている方も出てくるかと思いますので、好きあらば、おぶり、単音を入れるというアレンジもしてみると、すごく面白いなと思います。で、この修羅場、えーとまあ、2ヶ月前ぐらいにちょっと演奏する機会があって、ネタを仕込んでいたんですけれども、B メロのパートをやる上でです、ね、また面白い発見をしました。基本的にこのスラム奏法においては、その通常ビートとしては、 やっぱりこのワ ン, ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、この呪縛からなかなか抜けられないわけなんですよ。まあ、できなくもないけども、なかなか難しいと。でもやっぱり、このやり方次第ではできるんだなと、できるんだなと、すごく思いました。どんな感じかやってみますと。<音楽> 手順も軽くやってみますと、この落とすわけですね、手首だけを。<音楽>こんな感じで、そのバスドラとかスニ、ね、あの入れる場所がいろいろ変えられる。 とといいうことでございます、練習次第では。で、またもう一つ発見があって、そのブレークをするときって結構おいしい場所だったりとかするんですよ、ブレーク。そのコードとか何も弾かないときってことですね。普通にコードとか弾かなきゃいけないときだと、左手はコードを押さえなければいけないので、当たり前の話ですけれども、コードを押さえなければいけないので、やっぱり自由は効かないと。けど、コードを押さえなくてもいいブレークの場面になってくると、左手はもうこのパーカッシブの音を出すことに専念できるわけですよね。 こうするともういろんなリズムがこんな感じで遊べると。でもこのパーカッシブな遊びをするのはいいんですけれどもそのブレイクからコードに戻るのが結構難しいんですよ。 ブレークをして、ブレークをして、左手をうまく使って、そのブレーク中にいろいろパタパタパタパタして、で、コードをボンと持ってくるという、このつなぎがです、ね、意外と難しいなとずっと思ってたんですが、えーと、この手順。これを入れることでスムーズにつなげられるなということを発見しました。これ、スラム奏法マスターを志している人はです、ね、ぜひ覚えておいてください。いろいろとこう遊んでいる中でも、このパカパカ。 こうやってる間に行動の準備をして頭に持ってって場面展開をすることができる と,、えー、とどうしようかなもう一つちょっと違う例でやってみますと椎名林檎さんでまた「ギブス」っていう曲があるじゃないですかこれもその2月前に演奏する機会があって、まあ、ネ, タをネタを仕込んでたんですけれどもその最後の「Don't you think I.」なんだっけ 「うで乾燥中はこれが目立つようにうまく見トとすると。 アイバーダーピッツ n ド be with you? アレンジをしたわけけなんですけれども、何が起こったかといいますと、そのブレイク中ですよね。<音楽>こんな感じで、ツクツクを入れることで<音楽> C メジャーセブンスに間に合わせると。ちょっとゆっくり細かくやってみると、一発目にドーン<音楽>、ここまでは、まあ、普通だからよしとして、この3拍目のドスンから、ドンツクタコツクタコツクツクツク。 そのあとに、どんつく、たこつく、たこつく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、つく、その前までその左手を使ってね、このゴーストモーションで忙しいですから、コードを準備する暇がないんですけども、どんつく、たこつく、たこつく、つく、つくっていう間に、コードを準備すると。 アレンジをしてこんなアレンジをして、ああ、なかなか面白い手順を思いついたなと自分では思ったんですけれども、いかがでしょうか。えー、まあ、以上になります。私の今回のスラム奏法ネタ発表会は以上でございます。<笑>何か参考にできれば、できるところがあればすごくうれしいんですけれども、どうでしょうか。まあ、正直結構難易度が高いところも多々ありますのでね、いきなり全部取り入れるのはきついと思うんですけれども、まあ、皆さんのそのスラム奏法を楽しむ上での、 ヒントととかにななならばすす。ごくしいい思ま当たり前ですけれどもその修羅場とかギブスとかに関しては僕が歌うわけじゃないですからね歌う女の子がいてそれの伴奏でってことですからね、えー、さすがにその歌いながらとかちょっと無理っすちょっとそんなできない、えー、そして「シー・ナ・リ・ゴ」とか「東京事変」とかそんな歌えないって感じですし、えー、もちろん女の子がいたうえでの話ですからね、えー、そこら辺は勘違いせずによろしくお願いします うん。一応用意しておいたネタを全部やったかな。<音楽>まあ、前半の方はそのミュートを極めれば、スラム奏法はもっと楽しくなるということ。そして、うまくなってくれば、いろんなところにバスブラスにあの音を入れることができるので、また楽しくなってくるよということ。で、ブレイク中にいろいろね調子乗ってても、つくつくうまく使うことで、画面展開をスムーズに行うことができるよということでございました。え<音楽> 参考にできるところがあったら、どんどん盗んで、えー、自分のスラム奏法に取り入れてみてくださいませ。それでは、こんな感じで終わりにしましょうか、うん。特に言い残したことはない。それでは、また次回。さよなら。<笑>